はい、こんにちはです今日はですね、えー、こちらシ、えー、ペナーにある、えー、ジャパニーズガーデンというあのミッションがありましたので、えー、そちらの方にチャレンジしたいと思います、えー、まあ最初はちょっと別 の, あの公園からスタートなんですけど最終的にあのそのジャパニーズガーデンあの日本庭園ですね日本庭園 の, あの公園に行くっていうミッションだと思いますんでえっ、ー、と18連だったっけなうん えー、まあ、そんなに長いに進んではないんでなんで、えー、何時間か頑張って、終わらせたいと思います。はい、よろしくお願いします。 はい、それでは1つ目のミッションが終わりました。えー、これから2つ目のミッションを解説するんですけども、えー、今日8月1日なんですけども、えー、マレーシアの方ですね、えー、今日からこ の, あの、まあ、人がいる場所だとか、公共の交通機関ですね、そういった場所ではこのマスクをしないとあの罰金ですね、になるということなんで、えーまあ、罰金の金額1000リンギットなんですけども、大体 日, 日本円でいうと、 えー、2万4000から2万5000ぐらいですかね、えーまあ、それになると困るんで、まあ、初日っていうこともあるんで、できる限ぎり、まあ、マスクつけてあの、移動したいと思います。ね、やっぱり東南アジアなんで、いろんなさじ加減があると思うんで、えー、そこは、ね、ずっとつけとけば、絶対文句言われないので、えー、できる限り今日はマスクをつけて、えー、ミッションの方をしたいと思います。 はい、それでは二個目のミッションを開始します。よろしくお願いします。はい、それでは二個目のミッション終わりました。え、これから、え、三つ目のミッションに入るんですけども。今がまだ、え、十時ぐらいですかね。 まあ、ここはまあ木が多いんであの日陰が多いんですけど、えー、この 木, の木の中に囲まれた公園なんで非常に気持ちいいですね、はい、程よい汗をかいて、まああのー、気持ちいいミッションやりたいと思いますあと、本当に最初も言ったんですけど蚊だけ蚊ですね蚊、うん、気をつけてレングネスがあるんで、はい、気をつけてやりたいと思いますそれでは、えー、3つ目のミッション 始めたいと思います。はい、三個目のミッション終わりました。ええっと、途中にプールがあったんですけども。 えー、まだあの新型コロナウイルスの関係で、えー、プール入れないようになってますね。おそらく、クアトロナのプールとかであればあ、もう入れるようになってると思うんですけども、まあ、一応、念のため注意してっていう形だと思うんですけども、まあ、やっぱりね、あの将来がある子どもたちに影響があってはいけないので、慎重になるのはいいかと思います、はいえー。それではですね、えー、4つ目のミッション、対応したいと思います。 はい、4つ目のミッション、えー、めちゃくちゃ速かったです、えー、すごく近くにあったんでサクッと終わりましたプールの方ですねさっき見たら開いてましたねさっきのスパイ出た通路の方が危険だからということで、えー、通れなくてしてたみたいです、はい、いいですねやっぱりこういう、まあ、水が豊かな国なんでこういった形でですねいろんなところにプールなんか ああとお噴水なんかですすねよくあります、えー、やっぱり暑いですのでね、あのー、こういったところで涼んだり、空いったところで、ね、体を冷やしたりするのはいいことだと思います。はい、私も今日はあの熱中症に注意しながら、水分取りながらやっていきたいと思います。はい、それでは5個目のミッション、開始したいと思います。 はいえー、5個目のミッションも終わりましたやっぱり公園の中にですねいろんな遊具だったりあのなんだアート関係のものがあったりするんでポータルがめちゃくちゃ多いですね、はいまあ、少し歩いただけで終わってしまいます、えー、それでは、えー、次の6個目のミッションを開始したいと思います はい、6個目のミッションも終わりました。で6個目のミッションなんですけども、あ の, ー、このミッションやってるところの隣がですね、スケートボードのこういった、あの、なんだ設備になっておりまして、皆さんこうやって、ま、決められた場所で、ま、楽しむことができるんで、こういったところっていうのはいいですよね。街中でするっていうのも、する 人ももいると思うんですけどもやっぱりこういった分けられざる追求するっていうのが安全ですし、まあ、子供にもやっぱり教えやすくてですねこういったところでちゃんとした遊び方で遊ぶっていうのは大事だと思いますはいそれでは7つ目のミッション開始したいと思います はい、7個目のミッションも終わりましたいやいいですね、はい、順調にトントントンと終わる感じがいいですねきょ、はい、ちょっと、あのー、この後あのー、なんだホテル の, あの手続きとかいろいろあるんであの冷蔵させずにもうトントントンと終わらせてますはいすいませんちょっと気になる方もいると思うんですけども今日はもうあの最低限の、あのー、ミッションという形でやらせていただいてます えー、それではえ次何個目だったっけ、まあ、次のミッション開始したいと思いますはいよろしくお願いします ははい、それでは8個目のミッション終わりました。途中ですね、あの山道があったんで、どうしてもですね、そこはもうバックに難しかったです。そこだけ外させてもらいました。はい、えー、それでは、えー、9, 個の目9個目のミッションあるんですけども、またちょっとこのですね、上がったところ戻るとなんかきついと思うんで、 明日の道に戻ってくれるようなことを祈りながら、えー、スタートしたいと思います。もし上だったらまたマスクを外して、えー、頑張って上がりたいと思います。はい、それではよろしいします。はい、10個目のミッション終わりました。1時間ぐらいで10個終われば、まあ、かなりのいいんじゃないですかね。うん、やっぱりミッションがこう、 集まってるミッションだからやりやすいですね。まあ、この前のあの高上がりのミッションとかそういったものではないので、今日は楽をさせてもらってます。はい、それでは次え11個目のミッションの方を始めたいと思います。<音楽> はいそれでは、えー、10個目のミッションが終わりました今のが10個目でした次が11個目ですねはい、えー、それではおそらくこれからどんどん、えー、日本庭園の方に向かっていくとは思います、はいえー、ゆっくりゆっくりですね一つ、えー、一つ終わらせながら、えー、確実に、えー、手柄の方を合わせていきたいと思います はいそれでは第一個目のミッションよろしくお願いします。はいそれでは第一、えー、個目のミッション終わりました。えー、今回のこの撮影あのー、今ゴープロの8ですね。いいと使ってるんですけども、まあ、先日ですねゴープロ7なくしちゃったんで、えー、新しく買ったんですけども、えー、なので電池の持ちがいいような気がしますなんか。 えまあ、今11 個, まで11個目のミッションまで撮影してるんですけども、まだ電池の減り半分ぐらいなんですよね、まあ、前だったら多分これぐらい撮ったら全部なくなってたんじゃないかなと思うんですけども、まあまあまあま あ,、まああの、プラスに撮るんであれば、まあ、やっぱり新しいものはいいなっていう、はい、そういうところになりますかね、はいまあ、今後はこのカメラで、はい、撮っていきますので、よろしくお願いしますそれでは12個目ののミッションの方進めてやると思います。 はいそれでは、えー、13個目のミッションに入っていきたいと思いますこれから恐らくあの公園変わると思うんで、えー、日本庭園の方に徐々に入ってくるかと思いますどんな日本庭園なんですかねおそらくまあ日本クオリティではないと思うんですよはいまあ結構マレーシアのいろんな建物は こ, うこの公園もそうなんですけど日本みたいなところもあるんですけどもえー、まあ日本庭園まではさすがに まるまるこう同じものというわけにはいかないと思います。まあ、そこら辺も含めてですね。ちょっと楽しみにしたいと思います。見てみたいと思います。 うンキーはい、ミッションの途中なんですけども、えー、途中でですねスマホの充電の方うがなくなったんですけども充電がなくなったっていうかあのケーブルで、あのー、なんかアンドプールを使っている人のら分かると思うんですけどもケーブルが劣化してちょっと充電効率が悪くなって充電が、あのー、追いつかなかったという形になります。す あとですね、ズボンの方がちょっと破れてきて、あの、ちょっとひどい感じだったんで、ホテルに着替えに帰りました。はい。皆さんもくれぐれも注意しながらミッションしていただければと思います。はい。えー、それでは続きの方、始めたいと思います。 ははいそれでは12個目のミッションの方終わりましたえ。3分の2終わりましたね、あと、えー。それで日本庭園、あのー、の方に入ってきて、これからちょっと日本庭園らしくなってくるのかなと思います。今のところらしくないですよね、そうなんなにね、うんうん。それではえ13個目のミッションの方を進めていきたいと思います。 14個目のミッションの方終わりました途中 で, ですね、あの電波の方が非常に悪くて GPS 掴めなかったんですけど、も、なんとか終わることができましたでそれではですねお、サルがいますここま で, でミッションの途中にですねサルがいたり、テカゲがいたり 結構ま あ, あの動物ってのはミッションになってますねあとまあ公園なんですけどもジャパニーズガーデンっていう風に名前になってるんですけど今のところなんか日本 の, あの自然公園みたいな感じですねあの広くて、まあ、芝生がいっぱいあって、まあ、みんな散歩をしやすいような公園になってると思いますはい、まあ、非常にミッションもだから歩きやすいですねこの 公園ははいそれではですね、えー、次が15ですかね次の道をまたやっていきたいと思います はい、それでは1週間ぶりに、えー、こちら、えー、ジャパニーズガーデンの方に戻ってきました。まあ、1週間ですね、あのランカーウイの方に行って、えー、そちらの方を、えー、楽しんでいきました、えー。そうですねあの、1週間経って前回届かなかったポータル届くかなぁ、心配なんですけども、今日はちょっと雲が少ないんで、もしかしたら GPS つかみやすいと思うので、 多分行けるんじゃないかなと思うんですよねはい、頑張ってみたいと思います届かなかったらどうしようかな<笑>はいそれでは頑張ります えー、やっと十五個目のミッションが終わりました。なんとかして、ね、電波が届く場所は見つかってるかた形やっぱり。 もう天気が雲が少ないと g k s のつかもいいんですかね、えー、あと、なんか GPS をつか み, みやすいアプリの方を今回、起動したのであの、まあ、それもつかめた原因かもしれないですねは い, いや、なかなかこういうおそらく分かってて、あのー、このミッションに入れていると思うんで結構まあ油断してて簡単なミッションかなと思ったらそうでもなかったです。はい えそれでは、えー、残りのミッションもこの涼しい時間帯に終わればいいですけどね、はい、頑張りたいと思います。 はい、それあ16個目のミッションも終わりましたえこちら、まあ、ジャパニーズガーデンって書いてあるんですけども地図上はですね、えー、実際こう来てみて公園見てみると「ポタニックガーデン」っていう風に書いてますね、まあ、あのよくある、ね、地, 図地図の名前、まあ、地図の名前と実際の名前が違うっていうやつですねはいやっぱりいろんな問題がここにもあるんじゃないかなってそこら辺のやり取りが。 あるんじゃないかなと思いますけども。まあ、それはそれでいいと思います。あの、普通に皆さんこうやってね、楽しんでる公園なんで、別にね、そこをジャパニーズガーデンっていう必要はないと思います。特に日本のものも置いてないんで。はい。うん。そうですね。それでは、えー、引き続き、えー、17個目のミッションをやっていきたいと思います。もう多分、これ、もう公園の外を出たんで、時短はないと思いますけども。まあ、ゆっくりですね。 えー、ランサウイのビール、ランサウイと ビ, ビールたくさん飲んで、ビールっぱになってるんで、しっかりと歩いて、えー、ダイエットしたいと思います。 はい、17個目のミッションが終わりました、えー、残すところ、えー、18個目のミッションを残すのみとなりますいやー長かったですね途中やっぱり GPS 掴めないとですねイングレスどうしようもないんでですね困りました、うん、でもまあこうやってですねあのー、朝こうやって週末の朝歩くと、まあ、前回と前回は平日だったんですけど平日の昼間と まあ、この週末の朝全然違うんですね。まあ、そこら辺も感じ取れたんで、まあ、それは良かったかなと思います。はい、それではですね。最後18個目のミッションやって、えー、終わらせたいと思います。はい、それではよろしくお願いします。